今回は立って足踏みするだけこれだけでお腹がへこむ姿勢体を引き伸ばす姿勢お尻が締まって足のラインがまっすぐになるカエらしウォークを紹介します姿勢が悪ければ代謝が下がり体重が減っても見た目は変わりません今すぐ一緒にやりましょうつま先を開いてもらって片足を前に出しますこのまま前の足をこのように動かしましょう肩かかと膝を上げて落とす お尻が出ないように体をしっかり前に持ってって体を上に引っ張りながら前足を動かしましょうこれだけでも股関節を開いてお尻の横が鍛えられているので体幹が鍛えられますはいオッケー。反対も同じようにいきましょう つま先はできるだけ開いたほうがいいです結構これがね効きますからね気づいたらお尻が下がっちゃうんでちゃんとねお尻締めながら体まっすぐにしましょう ま反対足にしますこのまま足を上げたら下ろしましょうできるだけ股関節を開いてくださいお腹をへっこましとかないとお尻が後ろに出ちゃうのでしっかりお腹を引っ込めて足を動かしてください体重は後ろ足です 反対も同じようにいきましょうしっかりねつま先開くと正しい姿勢が作れてきますんで「おおだよお腹出てるよ反り腰だよ」っていう人はねやる前やった後ビフォーアフター見てください 膝を開いて少し膝を曲げながら前かがみになったら戻りましょうつま先しっかり開いて膝を開いて前かがみです膝はできるだけ開いてください 今のつま先開いた角度で足を横に交互に上げましょうどちらかというと上げたらちょっと後ろに回すようなイメージしっかり開いて足を上げます足は高い方がねいいです高く開いて。 これで体のラインが作れますからねオッケー。つま先をしっかり開いて膝もしっかり伸ばしますこのまま腰を動かしましょうあとまずは片方ばっかり回しますあんまり体のね前かがみになんないように曲げたい膝を頑張って伸ばしておきましょう股関節をね右左って 回してます。日常的に座ってる時間が長い人はね、股関節が内側になって反り腰でお腹出ますので。はい、オッケー、反対も行きましょう。なので、股関節をね、回していきましょう。 体重を移した時にね、股関節を回している感じがあると思います。しっかり回しましょう。はい、次はつま先を開いて、片足立ちでバランスを取りましょう。いろんな足の位置に動かしてください。あと、体をね。 つま先の方向かないようにつま先開いて体を前にですできればねちょっとこっちに開いたりしてもっとバランス取ってくださいつま先開いてるだけで結構難しいですよね体がね戻りたくなりますからねそれを開いてるんで難しいと思います OK 反対も一緒です つま先開いて体を、体は前これが結構ね難しいんですよこの股関節を開くっていうことがねつま先まっすぐ向けると結構簡単なんですけどねつま先開いてるんでねバランス取りにくいと思います かかとを合わしてつま先立ちでかかとの上に座る感じでバランス取りましょうこのままねバランスを取りますこれで足の指の力がつきますので立ってる時のね足指の力がギュッと入って体をまっすぐ保つバランスがね取れます足裏外にね重心かかってる人結構多いんでちゃんとね指で 地面をつかむ感じの足の重心を作りましょう。オッケー。今度はこのまま足を横に出して。戻して。繰り返します。ま先立ちですね。こっちは。でかかとの上に座る。結構バランスがね、いきますよね。 単純にバランスを取るってことは筋肉を使ってるってことなんで体幹がねすごい身につきますからオッケーラストこのまま上下に揺れましょうたまにねお尻を出したりお尻を前にしたり位置を変えながら。 膝の幅も変えたりしながら、今日も今日も跳ねましょう。足首とね、足指がね鍛えられますか。ーオッケ ー, ー。足首が有酸素運動として脂肪燃焼ができながら体のラインが整います。最後までやったよって方、足のラインや体のライン。 違法アフターとって比べてみてください。一日ずつ体が変わっていきますから、やってみた人はコメントで感想を教えてください。